日本弁護士連合会から配達証明郵便が来ました。これはどういうことかというと、実はね、弁護士の懲戒請求の申し立てをしたんです。下の概要欄にあるんですけども、関連動画ぜひご覧いただければと思います。概要としてはね、私が管理しているサイトについて、なんか情報を消せっていうような弁護士の文章を送れてきて、 それに、なんか刑事罰もあり得るみたいなことが書いてあるから、そんな嘘だろって言ってね。まあ弁護士に電話したらなんか偉い僕は同活みたいなんされたんですね。で、そこでね、申し立てをしたんですけども。まあこれが最終処分ということになるんだけど、多分ね、僕ね、弁護士会のそういう、なんていうのかな、事情能力ってあんまし期待してないんですよ。これ今初めて開けるんですけど。 多分僕はね、認めずに終わってるんじゃないかと思うんですよね。うん。多分、処分なしじゃないかなどれどれちょっと決定通知。通知、ええー、と。決定当分を添えて通知します。はい、それで多分ね。そうだね。帰却します。そんなことだろうと思いましたよ。まあ、よほどのことがないとね、弁護士会ってね、何もしないですからね。 要は、あれだね、その、大阪弁護士会の言う通りっていうことですね。で、まあ、詳細はね、あの、前の動画を見ていただければいいんだけども、これで分かったことは、弁護士っていうのはね、その、 刑事罰なんかになれないようなことでも、はったりかましてくるっていうことです。これ刑事罰になるんだよって言って。で、それについて問い合わせると、もう、わーとか言って発狂して、あの、騒いで、脅して、それでガチャンって電話切るんですよね。だから、結局ね、あの、司法試験なんかって言っても、結局はね、記憶力とか学力しか測れないんで、こう、倫理的なものとか、良心とかそういうものについてはどうしようもないですし、 で、こうやってね、刑事罰でないものをなんか刑事罰だって、これまさに あ, あの、オレオレ詐欺の手口ですからねあの。よくやってる。あれと同じことを弁護士がやるっていうことなんで、やっぱりこの、 法律家というものに対処するときは法律というものをね、ちゃんと理解してないと、本当大変なことになるので、皆さんね、弁護士からこれは刑事処分に値するとか損害賠償責任が生じるとか言って言われることがあっても、それって本当にハッタリの可能性があるんで、で、弁護士だからって常に丁寧に紳士的な対応をするというふうにはね、限らないんで、本当に同活してくることもあると。で、それに対して何かじゃあ弁護士会がね、 それに対して何かこう、処分を下すのかとかね、何かしら事情能力を見せるかって言ったらそういうことないですから、もうこれを見た通り、弁護士会っていうのはそういうものに対してもう知らぬ存ぜの態度な の, なので、だからその、弁護士っていうのをなんか、この専門家だからね、とても信頼できるクリーンな仕事みたいに思っちゃいけないです。やっぱり中にはおかしな人がいる。ということが、まあこれでわかると思いますので、 皆さんね、あの、弁護士と対峙するときもね、弁護士の言うことを絶対ね、真に受けちゃいけないです。特に弁護士っていうのは何かね、自分に対して何か不利益なことをしようとしてる場合っていうのは、もう平気でね、えー、はったりかましてくるので、そういうことを知らないとね、あの、 それこそ、オレオレ詐欺みたいな被害に遭ってしまうので、ぜひね、皆さん、気をつけていただければと思います。ということで、今日はね、えーまあ、動画だと3回にわたってお伝えしました、この弁護士に対する懲戒請求の顛末でした。まあ、僕の予想通りの結果になりましたね。